エンタインリしますシコトーリーイ反射の術かとおりに。 すべ<笑><笑>てはあくしました。 お況回避です 見つけました。 ル 1,000 万級の激辛ですわ、うんうん、勝利後のたい焼きは格別ですわね